風が文明を神を悪魔を砂に変えてゆこうともただ一人お前の眼差しを錆びつかせることをかなわぬ次回エリンギで飛ぶ滅びを食い破って飛べビスコ